はい、こんにちはこんにち は, にちはまだ草物を教えていただけますはい、はい、今日はこのだ終わっちゃったあのこれは匂いハッカという苔 ハ, ハッカとも言うんですけれどもまあハーブって言えばハーブなんですが北海道の日高の方の野生のハッカです野原に生えてるんですよただ野原に生えてるときはこういうふうには見えないんですよね草がこう生い茂ってるところの中に こう生えちゃうので、こうびっちり生えてるのはこれはうちであの何も生やさないでねよく日当たりの良 い, い場所を置いたからこうなってるんですけどこちらはねすご い, いい匂いするんですよね、うん、あのハッカなんで、うん、もちろん食べれます、うんこう。食べれるんですか？葉っぱをこう口に含むとハッカハッカですモロハッカえっ、ー、とこれをねコケの代わりに使う人もいるしこういうね石にああなるほどここに 真ん中にちょっと植えとくと広がるんですね苔だから苔葉っぱはこれを覆い尽くしますからただ今追いいいくしたやつが売り切れててないんででここここに植えることはできますこういう苔のようなものを分ける方法っていうのでそれとあとこれは雪の下姫の雪の下ですけど夏場こんな感じで汚いんですよねでこれをどうにかするっていう方法とあとこれご存知の人は ご存知、綿、え、毛、ー。綿毛。綿はあの麺の綿ですね。綿がこうここにくっついてたんですけど、もう時期外れなんで、もう飛んでっちゃいました。うん、これが、えー、年に二回咲くっていうことをちょっとやってみたいと思います。えー、発カ。こういう苔みたいに増える植物って結構あるんですよ。 これ全体に根がこう張ってるでしょ。こういう風にね。で、こうちぎってもいいんですけど、ギチギチになっててちぎるの怖いわって人はこうやります。こ, よいしょ<笑>これで平気なんですよ。 ピザと同じですそうピザ方式です。<笑>これで分けるんですよ。えー、そうすると例えばもっとちっちゃくしたい人はこうやって細かくね。うん、これでできるやつは雲南カズラっていう植物ですね。やっぱ苔のように生えるんですよ。うん、あと他の丸ル畑のむしろとか、分、うん、<笑>かんないと思いますけど、うん、こう生う植物ですね、はいはい。あの苔のようにそれはこれが効きますね。えー、でこれを 例えばこういうところにね植えるのにちょっと土をねこれは粗いのはいらないでしょうね細かいのちょっと入れてもう土ごと植えちゃいますからねこんな感じでも う, もうこのまんま突っ込むみたいなだから穴の大きさに合わせて切るんですこっちを鉢がこのくらいだとしたらそれに合わせてまず切りますでとりあえず入れちゃってね土を下に引いてねでもし隙間があったらここに この細かいのをね足しますけれどもまあだいたい足さなくても大丈夫なように切ります。でこれが今はこんな感じになりますけどもちょっと待ってね、えーえー、水につけてねこれが1ヶ月後にどうなってるかっていうと<笑>覆い尽くすんですね。生いますからここにこう根を張っちゃって石が半分隠れるような形になります。 いいですねです。面白いと思います。うん、普通の鉢でもこう溢れてきますから。例えばね、こういう鉢にね、こうこういう風に入れたとしても、このぐらい入れとくと1ヶ月で溢れてきます。一ヶ月。一ヶ月で溢れますこれは。これを地面というか庭の隅に置いとくと1年でこのくらいー。大変だ。このくらいになりますか。すごく強いんです。ただ唯一の欠点がある。冷房に当てると真っ黒に溶けます。ああそう 冷房はダメこれ一年中緑なんですか一年中緑です花はね、咲くんですけどこれ咲いてないので、ね、他のやつにちょこっと咲いてたら紫の小さい花がブツブ ツ, ブ ツ, ブツって咲きます時期は時期は今なんですよあら今なんですが咲いてるのあるから取り入れてもらいます急に飾らなきゃいけない時とか一ヶ月前で行けるならあ、行けます ね, ね なかなか売ってるかな。<笑>分けちゃってこれしかない。ちっちあすっごいちっちゃい。アップで撮ってください。見えるかな。<笑>ちっちゃいね。紫色の花。それはがれちゃう。<笑>る<か><笑>もっと元気がいいと全面が紫色になるんですよね。えー、あれはね、確かね。 水切れ一回させたかなんかしてがれちゃった。うん、<笑>それで増え方が遅いんでしょう。うん、欲しい方はね、モロさんで買っていただいて。うん、上野グリーンクラブの常設売店に置いてあります。一鉢五百円です。<笑>うんうん、富士の位置でも売ります。あ、富士の位置。六月24日。六月二十四、二十五、二十五でしたっけ土？土日です。最終土日です。佐々木さんにいますのでよろしくお願いします。はい は雪の下、これは姫の雪の下ですね、うん。そうすると今頃になるとね。葉っぱがこう汚くなっちゃうんですよ、はい。大きくなるしね。冬とは全然違うんですよ。これをどうするかっていう話なんですけど、これ剥がします、はい。葉っぱ取ってきます。汚い葉っぱっていうか大きい葉っぱですね。ちょっと細かい作業になるんですが、これは大きい葉っぱ取って下のやつに日当ててみたいなことなんですかね？ね そうですねこれがあると下が成長しないしこのまんまでは飾りも作れませんから取ると下から出てくるでしょ小さっちゃい葉っぱがねだから雪の下は今は大きい葉っぱが邪魔だったら取ってやる他の種類もそうですよ雪の下汚い葉っぱもいっぱいあるので取ってお取れちゃったでこうなりましたらこれはもう簡単にこれは雑草ねこれいらん、はい、簡単に取れます これも雑草よいしょ子どもがねいっぱいあるんだけどまず雑草も生えてるからこれ取るでしょこっから先は細かいですよ折れちゃったやつれちゃっ 子供ね、はい。子供。<笑>こういうのを大事にしないといけないんです。<笑>これもまた、中上ってくんですか、うん。これはこれで、ね。こんなちょっとはに、ね。だから、鉢の大きさに合わせて割りますから、うん、これで。こんな感じにね。まとめますね。はい、ここで、こういう状態にして。はい。はい、鉢に入れると。今度は大きい葉っぱが出なくなります。閉まるので。この状態が。 割ってこれ、はい、でこの端っこにあった子供が取れちゃったのでこれです。なんで一応これはこの鉢に植えますね。で、これはこの鉢に植えようかな。五郎土とりあえず五郎土ね。入れてちょっとだけマグアンプ系入れて。それでこれはもうね。根っこが合ってないような木なんで一応邪魔なんで切りますね。でひょいと乗っけますね。 これ止めても止めなくても大して変わんないんですけども一 応, 一応止めますか落っこちないようにいつもの通りこれ引っ掛けるだけだからほんのちょっとだけ根元にねこういうとこにこうやって軽くこれ1箇所やるだけで転がった時に抜けませんから大事ですね土は赤玉とまあ桐生も入ってますけどもね盆栽の土と同じでいいですね。 葉っぱを細かくしたいので、締まるように、うは普通の商品盆栽の土でやるといいと思います。これでね、すね、植えて小さい鉢に入れとけば、あさ 木のような大きい葉っぱね。大きい葉っぱ取っちゃいましたよね、はい。あれが出なくなりますね。このサイズでまとまっていくと思います。で、さらにここからもっと細かい子供がびっちり生えますので、だいたいこうこんもりしてで、あとこぼれるような感じでなります。これでできるわですね。あとはこれね。 これもったいないんで子供がかわいそうなんでこれだけはね来ていそうなうんでもこんなちっちゃい鉢だったらねやっぱりこのくらいのじゃないと入らないから<笑>これ子供がこうでしょこうちょっとまとめてね、うん、ない人にとってはこれも貴重品ですよそうですねそう。いっぱい増えてればねうん、そうなんですよこんな感じねこ う, こう入れて 難しい<笑>これも一番採流で流で、これは止めらんないからねでも雪の下って根っこが糸みたいなもんなん で, で植えといて後で土の中から葉っぱが立ち上がってくるのを待つしかないですね、次回来たら溶けてたなんてってたごめんよ<笑>今ね何が植わってるか全然わかんないかもしれないですけど1日2日でちゃんと立ち上がりますから<笑> ここに葉っぱあるね。これでも大丈夫、大丈夫、大丈夫。受けの人もやっぱ強いね。強いですけどね。夏場に溶かしちゃう人いるからね。うん、あんまり日陰じゃダメだよやっぱりね。これ日陰の植物で半日陰から豆盆栽の環境だったら。 普通のモミジなんかと同じで別に問題はないと思いますよ、うん、この雪の下は普通の雪の下より強いと思うランナーで増えないで元で増える普通の雪の下はこうランナーで増えていくもナ、ね、ーなな、なんかこうツルみたいな、ね、そうそうツルみたいに出て子供ができてって言うんだけどこれは本体が増えますからあの日が当たってれば葉っぱ大きくならないでこのサイズでいきますよ これは、こうなりました。撮ってないですね。<笑>何あ、残ったやつね。残ったやつ<笑>そう、撮<笑>ってないです。これがこぼれて、こう、ふわっと。お楽しみ。お楽しみ<笑>さてと、この植物がなんだか分かる人は、結構、サイヤ層に詳しい。サイヤ層に詳しい、ね。これはヒメワタスゲという植物ですね。はい 綿がここにいてました綿げっていうのは尾背沼に生えてるこのくらい背が高くてこんな綿がぶわーっとつくやつ あ, あれのあ姫。なんで綿はついてたんです確かにでももう終わって飛んでっちゃった綿。でこうなっちゃうんですよねほっとくとで、はい、それをどうするかっていうことなんですよね、はい、もし持ってる人で今こういう状態の方がいらしたらぜ、う、ひ、ん、これよく見るともとに新芽が出てるこれは花芽です こ れ, これは花芽なんですよ。この植物はね1回回咲咲き終わるともう1回咲くんですなんで咲かせない人もいるけどせっかく花芽ついてるんだからということでこのまんまだとおかしいじゃないですかででもも切ってもおかしいんですねこういうふうに切る人もいるんですけどこれねちょっと元を押さえててね抜くのまっすぐ上にスッと取れます力入れなくても。 あー全然力入れなくてもスッて取れるし、うん、形をかっこよいまんま壊さないようにまた二番目の花を楽しむときは抜く、えー、<笑>抜くちょっと急がないと急がないと、うん、<笑><笑>ほらほらほらほらって取れるだけ取っちゃって奥見るとね違う植物も生えちゃってね、うん、持ち込むと飛び込みがあるからねこれは全にごけねこれこれはソビですソビ花も咲きますよソビが入っちゃってこれが これがもう二番目の花の芽ですよ。で、これをこのまんま咲かしてもいいし、もしちっちゃいのを作りたければ抜いてここのドかけら、うんはいはい、簡単に取れますから、豆鉢に入れるとこのぐらいの鉢入れればここで咲かすことができます。なるほどでもこれはこれで綺麗だけどね、うんいいう。うん。これはこれでなかなかだんだん寄ってくるんですよ。この草は。真ん中に植えといたら両端に新芽が出てるからこうなっちゃうんですね。 だからこれ以上だともうこう曲がってこう立ち上がるんでこれで花を割ったら植え替えですね花は実機はもうこれであと1週間ぐらいでこのぐらいまで上がってこのぐらいで咲くから2週間二週間ぐらいかなその前のやつはもう咲いてたってことですか咲い て,、うん、咲, いて咲いて飛んでっちゃった二回 年 2,、ね、2回ですこれでも2回目咲くの知らない人多いんですよ、ね、こう切っちゃうからなるほどあの倒れるのでみっともないと思って終わったらこう切っちゃう人がいるんですようそうすると次の芽も全部切っちゃうわけ、はあ、だから分かんない人もいるかもしれない、まあ、これ 切, 切っちゃうとあの本当に新芽でまたね冬は枯れるんですよ今の葉っぱが。 ところが冬場にそれがあの邪魔だと思って、ここで切っちゃう人がいるんですけど。この高さで来年の花芽が入っちゃってるんですよ。それが枯れた葉っぱの中にある、うん。あ, あじゃあ切っちゃダメなんだこれ。切れないの。だなるだけ枯れたやつも抜くなるほど。枯れたやつも手でこう簡単に取れるので、抜いてピ リ, リってやると。生きてる部分だけがきれいに残るから、枯れた中にそれが春になると花になる。 なるほど。切っちゃダメです。切ると大変です。なんかみんな一生咲かないしを切ってたら。切っていいものだと思ってました。<笑>はい。んな<笑>草はこれだけは切っちゃダメです。なるで前話したけど<笑>笹は冬に切るって言ったじゃないですか。はい。あれ中に入ってないんですか。中っていうより下から生えてくる、ね。また新しく出てくる。うんうん。なるほど。横に出てくるタイプ。こう一本あってブツッと切ると節フ節シフシがあるからさは、うん、その笹は。うん こう出てくるんですよだから中にも生きてるんでしょ生きてるものをわざと切って横から出させてこれの場合は、はい、花芽を切っちゃうことになるとその年は枯れはしないけど葉っぱだけになっちゃ う, な, っちゃうなるほどだからこれは切っちゃう、まあ、わたすげは ね, うう あ, ね、うん、あんまり売ってないのかな昔はどこにでも売ってたんですけど今回、うんはい、は雪の下とオイ、えー、いッカ苔ハッカとも言いますど っ, っちでもいいですけども。<笑> の三つでした。草物の世界。を<笑>。<笑>楽しんで。もう一本。ありますね。はい、まあ。あります。次回予告は。そうですね。種から増えた草の植え替え。とか。をやっていくと。とか。草物の動画出ますので。お楽しみにと、は。い。いうことです、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございま。